・はいはにされたからね。中にはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはんはいはたはいはいはいはいは ああああああ消えたよあえたほっとかれたもんね たぶんほっとかれたからがバーッて走ってたな裏目、裏目シメ目しとる迎えに来たかな掘れのかなよね。おじさんとお話しでしてきたらおじさん<笑>かおじさん 入っちゃった 急に進むかもしれないので道だけ開けておい て, あげてくださいね。 道だけ開けといてあげてくださいね、急に動くんでね。 君7分30秒だだよ、うんうん、共に何トンかかかん俺俺はは呼ばれるるのて、はい、ただいまー。